はいまず1軒目のね有名なお店のフォ屋さんはいこちらのねフォーティンになりますハノイにね観光に来られた方はねこのお店知ってるかと思うんですけども私食べに行ったことないのではい食べようと思いますこのねおじさんのねなんか可愛いですねはいそれじゃ店内入ってフォご紹介していこうと思いますでは<タッ>行ってきます。<タッ> sống v y đó là gì tôi t h y gọi cả đá rồi tao không はい食べてきましたいやーあの方めちゃくちゃ美味しかったなんかこってりってまあ雑誌とかインターネット載ってたんですけどこってりじゃないですねとろっと気持ちしてるかなぐらいがあってコクがあるみたいな感じでしたね いやめちゃくちゃうまかったまたねリピートしたいお店です、ね、私はそう思いますそしてね次2軒目ですさっきのねほのお店から徒歩で2分ぐらいですね歩いたところにもう来ました2軒目のお店はね、えー、こちらになりますはい2軒目のお店はですねはいこちらのブンチャーホーリエンですね元オバマ大統領が食べに来たお店ということで有名になったお店ですねハノイのつけ麺ブンチャーです、はいでえー1軒目の お店はですねこちらですねこの奥に交差点があるんですけど交差点をねこれ右に曲がると1軒目のね方のお店ですね、ここからずっと歩いてきて、はいもうすぐここに郡ちゃんのお店の有名なところがありますということで店内入って食べてこようと思います。楽しみ はいこちらがですねメニューになりますはい私が頼んだのがこのブンチャー6万丼目の前にあるやつですねそれと下にあるこのフライドクラブロールはい春巻きですねこれが8000丼ということで今回はね6万8000丼という金額で注文しましたまあ下にもね、はい、ビールとかソフトドリンクペプシとかウォーターとかあとハイヌケンっていうのもありますはいこんな感じのメニューになります 文、はい、ちゃんが、ねえー、届きました、こんな感じです。うん はい2軒目も食べてきました今回の動画は、ね、これで終了となるんですけども今回の有名店2軒いかがだったでしょうか2軒目のこのブンチャーのお店なんですけどもこのお店はね初日の夜にね、まあ、前回の動画でご紹介したブンチャーのお店ダック・キムさんこちらのお店よりもねこちらのブンチャーの方が断然私はね美味しかったです私にとってねこの2軒目は非常にね来てよかったなとはいお店になってますので、えー、ぜひともね、えー、このベトナムハノイに来ましたら